どうも、ルマンです。今回なんですけども、クロスリンクを紹介します。ビットコイン今108円分もらえてます。2週間ぐらいですかね、して。では、派遣って押して、あとほっとくだけです。 ビットコインがもらえたり装備強くしていってどんどん敵倒していっぱいビットコインもらえるっていう感じです。紹介リンク貼っときます。よかったらみんなもやってみてね。ではでは。